私たちの、えー、オリジナル曲「織物語思いを胸に」という曲を続いてお送りしたいと思います、えー、この曲は足利にある織姫神社っていう神社が、えー、ちょっとここ行ったところにあるんですけどもその織姫神社に伝わる七夕伝説を表現した曲となっております 織物の町から、えー、織しがやってきて、えー、あ、都から織氏がやってきて、織物の町、足利の娘と、えー、恋をし、失恋をし、思い続けた娘が最後どうなるのか、という作品になっております。ぜひ、最後までご覧ください。ご支援よろしくお願いします。 物語いざ「<音楽>昔々しもつけの国あすかわ娘と磨こるうちはの物語」今より間に合ってる 鬼が継ぐのは渡らせがいず花が咲いたような美しさでしたしかし幸せの時は長く続きます。折しは都に帰ることとなり娘は旗を売ることで来る日も来る日も思い人にあるように祈っていました I'll you は た, った娘が退院した過ぎて布をまといて2人が取姫人社に祀られることとなった2人の思いはここにある未来へのここにある